1年生の春夏秋冬春入学式4月になって桜の花が咲きました待ちに待った春ちゃんの小学校の入学式ですはいわがってわがってお父さんが 記念写真を撮りましたしゅんちゃんは1年1組先生は田中美奈子先生です皆さん入学おめでとうここが1年1組の教室ですお友達は全部で30人です楽しいクラスにしましょうね 机の上には新しい教科書や黄色い帽子が載っています。みんな緊張した顔で先生の話を聞いています。その時、誰かがしゅんちゃんの背中をツンツンと続つつきました。振り返ると後ろの席の男の子。俺良太郎。 男の子はそうささやいて目尻を下げてニコッと笑いました。涼太郎君は俊ちゃんが一年生になって初めに名前を覚えた友達です。今日はお兄さんお姉さんが一年生を迎える会を開いてくれました。俊ちゃんたちが 花のアーチをくぐって体育館に入っていくと大きな拍手が響きました「入学おめでとう仲良くしようねわからないことがあったら何でも教えてあげるよ」2年生のお兄さんお姉さんが1年生の時に育てた朝顔の種をプレゼントしてくれました「嬉しいな」 綺麗な花を咲かせてね今日は身体測定です保健室で身長や体重を測ります順番に並んでいると後ろのりょうたろうくんがしゅんちゃんの背中に指で字を書きましたいやあくすぐったいよなんて書いたかわかる もう一回、もう一回あわかったしだそうしゅんちゃんのしじゃあ今度は僕だよなんだろうあわかったりだそうりょうたろうくんのりしゅんちゃんとりょうたろうくんはクックックッと笑がいました今日はおまわりさんに 道路の安全な歩き方を教えてもらいますしっかり勉強しましょうね。と田中先生が言いました運動場に信号機が置かれ横断歩道の渡り方や歩道の歩き方を習います右見て左見てもう一度右見てそれから手を上げて横断歩道を渡るんだよ。 そんなの簡単簡単もう知ってるよ」とたくやくんが言うとおまわりさんが「知ってるだけじゃダメだよできなくっちゃね」と優しく言いました今日は楽しい遠足です動物園でいろいろな動物を見たあと空広場へやってきましたあーお腹すいた。 お昼のお弁当は、半ごとに食べます。しゅんちゃんは、たくやくんと、もえちゃんと、さやかちゃんの四人で、丸くなって、おしゃべりをしながら食べました。しゅんちゃんと、たくやくんは、おむすび弁当。ギュックの中には、お菓子も入っています。ほら、見てみて。もえちゃんのお弁当は。 パンダの形のノリが乗っていますさやかちゃんのタコウインナーは踊りだしそうですみんなでお弁当を見せっこしたりお菓子を交換したりしましたお母さんやお父さんがみんなの勉強の様子を見に学校へやってきましたみんな嬉しいような恥ずかしいような 変な気持ちですなんだか体がコチコチになって緊張しますはいと手を挙げるときドキドキします後ろの方が気になってキョロキョロりょう君後ろばかり向いてないで前を向いてください田中先生がりょうたろ君に注意しましただって 俺嬉しいんだもん父ちゃんが来てるんだぞりょうたごうくんがそう言ったので大笑いになりましたしゅんちゃんもちらっとうしろを見ましたいつもよりおしゃれなお母さんが胸のところで手を振ったので思わず V サインをしました今日かが プールの授業が始まりました最初にしっかり準備体操をしますさあゆっくりプールに入りましょう萌えちゃんは水に入るのが怖いと言って先生にしがみついて離れませんり太郎くんはドバーンと飛び込んで叱られました水をかけ合ったりバタ足をしたり 顔を水につける練習をしました最後にプールの中を電車みたいにつながって歩きましたみんなキャッキャとはさいで楽しそう萌えちゃんも笑顔になりましたしゅんちゃんたちが入学して3か月が過ぎました1年生を迎える会で。 もらった朝顔の種も大きく育ってピンクや紫の花が咲いています萌えちゃんの朝顔には手のひらより大きな花がいっぱい毎朝忘れずに水をあげて描かったわねと田中先生が言いましたみんな感心して眺めますもうすぐ夏休みです。 朝顔は家へ持って帰ってたくさん花を咲かせてくださいね今日は待ちに待った運動会ですよーいドン !1 年生の 50m 走が始まりましたしゅんちゃんの出番は6番目胸がドキドキします ピストルが鳴ってみんな飛び出しました。早い早い。しゅんちゃんは2番目です。白いテープが待っています。スピードを上げようとしたが足がもつれてあっと思った時にはもうこぼんでしまいました。みんなが追い越していきます。しゅんちゃんは泣きたいのを我慢してゴールに飛び込みました。ビギで悔しかった。 席に戻るとりょうたごうくんが「玉入れげで頑張ろう」と肩をたたきました1年生の玉入れげを始めますピストルの合図で赤い玉と白い玉が青い空に飛び跳ねますしゅんちゃんも玉を投げますがなかなか入りませんしゅんちゃん こうやって放り上げるといいよ。両太郎くんがたをたくさん抱えて「えい!」と投げました。するとかごに2個入りました。すごーいよーし僕もしゅんちゃんは両手でたくさん持って12の3入った入ったいっぺんに3個も入りました。やめー の合図で玉の数を数えます1234みんなで声を合わせて数えます赤45個白40個この勝負赤の勝ちやったーやったーとり太郎くんとしゅんちゃんは手を取り合って飛び跳ねました 今日は学校の畑で芋掘りです見てみてこんなに大きなお芋大ちゃんが大きな声で叫びました僕のもほら私のも見て次々に土の中からお芋が顔を出しますあっちでもこっちでも歓声が上がりますゃあミミズ 萌えちゃんが悲鳴をあげましたなんだこんなのりょうたろうくんがミミズをつまんで萌えちゃんに差し出しました女の子たちは悲鳴をあげて逃げ回りますりょうたろうくんやめなさい田中先生に叱られてりょうたろうくんはペロッと舌を出しましたミミズは 土を耕して、野菜がよく育つようにしてくれるんだよ。と畑を貸してくれているおじさんが言いました。春ちゃんはお母さんにスイートポテトを作ってもらおうと思ったが、よだれが出そうになりました。発表会はドキドキします。春ちゃんたち一年一組は劇を見せます。 しゅんちゃんは小さな魚の役です小さな魚たちが集まって大きな魚になって動きます舞台の上をあっちへ行ったりこっちへ行ったりりりょうたろうくんの靴が脱げてポーンと舞台の下に落ちましたりょうたろうくんは劇をほったらかして靴を取りに行ったので お客さんが大笑いしました。北風がピープー吹いています。強化が縄跳び習慣です。寒さに負けずに外で縄跳び寒さに負けずに外で縄跳びの練習です。春ちゃんは続けて10回跳べません。 続けて30回も飛べるたくやくんが「しゅんちゃんもっと高く飛ぶと足がかからないよ」と教えてくれました学校中の子どもたちがみんなで楽しむ学校祭り体育館は大にぎわいですしゅんちゃんたち1年一1組のお店は魚釣りゲーム屋さんと ペットボトボボルのボーリング屋さん紙でいろんな魚を作りました。タイにマグロ、イカ、タコ、イワシにサバ。口のところにクリップをつけ、磁石でつります。さあさあ、いらっしゃい。一回10円だよ。紙で作ったお金で遊びます。昔の遊びは、 地域の人が教えてくれます6年生の教室でやってるお化け屋敷に行こうよ女の子たちも賛成したのでしゅんちゃんの班はお化け屋敷に行きました薄暗い中に笹の葉がゆがゆが。6年生がお化けの格好で次々に脅かします 骸骨、幽霊、狼男、1つ目こそ最初ははしゃいでいた萌えちゃんとさやかちゃんは「きゃー怖いよ怖いよ」と大騒ぎやくんとしゅんちゃんはケガケが笑って「こんなのちっとも怖くないや」と言っていましたが冷たいこんにゃくがほっぺに来たわー 悲鳴をあげて逃げ出しました3月になりました桜のつぼみが少しずつ膨らんでいます今日は楽しかった1年生の思い出を絵に描きましょう田中先生が言いました何が一番楽しかったかな僕ね運動会が楽しかった私は学習発表会が良かったわ 俺はプール早く夏にならないかな泳ぎたいよ私は遠足また行きたいなみんな口々に言いながら絵を描き始めましたみんなの絵をこの教室に飾って新しい一年生を迎えてあげましょうね新しい一年生がきたらどうしてあげますか 親切にしてあげる。優しくしてあげる。みんな目を輝かせて答えます。何でも教えてあげる。朝迎えに行ってあげる。田中先生は一人一人の顔を頼もしそうに見つめました。そうね、みんなずいぶんお兄さんお姉さんになったわね。しゅんちゃんたちは もうすぐ2年生になりますおしまい